演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますでは ル, いいやルリーリこのカフェゴーにかけるエスコヤマチョコレートを飲みたいと思います要するとこのエスコヤマというチョコレートが はい、このカフェオレの中に入ってるってことですよね。はやっぱり通常のカフェオレに比べると甘さが強いのかなどんな感じなんだろう<笑><笑>楽しみだねでで飲んでみます<笑><笑>うーんま というとまろやかなミルク感の味わいが モ, モチーフじゃないが持ち味なんですけどそこにチョコレートが入ってなんかチョコレートが圧倒的に勝ってしまっていますねだから甘さ に, ンンにンンとれるにしろに弱さにとれるにしろにまだとられていったくてまろやかさがどっかに行ってしまっているのはちょっと残念ですねあとカフェオーレとは違う飲み物になっていますねチョコレートドリンクとして飲むと美味しいかもしれませんがうーんカフェオーレの長所を台無しに切っ